はいえー、じゃあね結び方のコツを伝えときますであの結論から言うとあの、ね、難しく考える必要はないんですこう結ばないといけないとか何々結びとかいろんな名前あるじゃないですかそういうのはいざという時に、ね、普段仕事でやるんなりんですけどいざという時にあんまり使いませんのであと覚えてないですのでもうね適当でいいんです例えばさっき縄梯子で使ったやつね、えー、ロープがこんな風にありました見えるかなこうだね ありました。です、ね。ロープの途中にここれを止めたいまあこうでね。どう止めようかっていう時に例えば一つはね、えー、今までこ う, こういう型結びっていうのかなやってる人いると思うんですけど型結びやると問題が2つあって1つは解けないねほどけない硬、ね、くなっちゃうあともう一つはこの端っこがないと輪っかが作れない。 だから型結びはは基本はしないんですじゃあどうするかっていうと簡単なのは例えばここをつかんでここを掴んでこう見るかな掴んでぐるっと一周してやると当然こういうループができるじゃないですかただのループですよただのループそこに通してやるとこれはね緩すぎるんですそれじゃあほどけちゃうんですなのでループを作ったら もう1回ひねるんですループをもう一回ひねるでそこに通してやる、ね、これでもうさっきとも全然違うんです硬くなりますっていうことなんかを一つ足とったらいいですループを作ってもう一回作るで通してやる、ね、でこっち側も同じようにすればもう摩擦でねロープの摩擦こう面のロープなんか特に摩擦が多いので ず れ, ずれていくことがないんですね下とか上にまず一番簡単な方法ですほ、ね、どく時もあの端がいらないので両端がなくてもいいので縄の途中の部分で、えー、ループを1回2回ひねってやってそこに通すだけでもねよく見るとねこれでもねほらこうなってるんです見えますかね、えー、こういう状態になってるのでこういう状態になってるので上と下とにテンションが多少でもかかってたら もううここれれずなないいんんでですすねとと上としてはテンションないとダメですけどね。はいということです。簡単でしょう。えー、かけてやってもう一回かけるこれはダメです。これじゃあねこうコロコロいっちゃいます。なのであくまでも、えー、かけてやった場合はどうすればいいのかななんかね考えればなんとなく分かるんですけど。 もう一回ここにループを手で作ってやってでこれをかけてやればいいでしょうねこんな風にそれでも全然オッケーです強いですえさっきとは多分違う結び方になりましたけどまあそんなもんなんですよ適当なんです適当でいけるということですもう一回やるか、えー、こうひねって一回通してるでこれじゃあこうゆるゆるずれちゃうということでじゃあこの辺にもう一個作ってやってこれをここにかけてやるそうすると をなぜか強くなったみたいなね。結果的に同じ結び方かもしれません。あのどうでもいいんです。ポイントはねどうでもいいということです。ただあのー、そのうーんなんなんとなくね。なんとなくこれ慣れればわかるんですけど、ここにぐるぐる2回巻く3回巻くっていうのはあまり良くない。ねずれるんでぐるぐる回っていくんで。そういう時にえっ、ー、と端があればこの両どっちかの端があればね。この端を持ってきてこう結んだりできるんですけど。 まあ、得てして端がないとできないっていう結び方は不便なので違うところでループを作ってかけてやるほど、ね、けないようにかけてやるそれでオッケーですはい、えー、簡単です要はね慣れると何結びとか知らなくてもなんとなくねわかるようになりますロープの摩擦が働くような書き方をするということが大事です はい、えー、では続きまして、えー、3本の木で三脚をね今作りました、ね、三脚あれもね、えー、簡単なんです適当なんです要はポイントは適当ということですこうしなきゃならないっていうのはないんでただねロープの摩擦が働くように端っこをするとかいうことは大事です、えー、やってみるとちょっと短いのでねちょっとミニチュア三脚でもやってみるとまず一番端 一番端どう止めるか、まあ、適当です例えばさっきみたいに一周二周巻くだけでもいいですよこんなふうにね、はい、これでもいいと思いますただこの場合ねこっちの端にテンション変わってないのでほどけちゃいますよねだったらうんどうしようかなと、まあ、考えて一周入れますでまあテンションかければいいだけですなのでまあこう肩結びにしちゃってもいいし肩結びにすると ほどけにくいなということだったらあの肩結びの端っこを抜かない形まあ、よく生活でもしますよねこういう結び方ねこういうね、蝶々結びじゃないやつ片一方が蝶々結びになってるあれでいいと思いますよ適当ですその時にできたやつでいいですで、三脚作る時はですね絶対にあの後でね、足を開いた時に縄が緩むんですどうしても伸びますから だから3本ねびっしりこうぎゅうぎゅうにくっつけて巻くもうこれがポイントですそういうことですで3本くっつけたらじゃあ開かんじゃないかっていうと開きます足が長ければ長いほどあのてこの原理でねあのすごい力がかかりますのでこれ短いからちょっと大変ですけどこういうふうに開きます、ね、ということですのでえ難しく考える必要はないですでぐるぐる巻くんですけど 若干開きやすくすくるためには、ねえー、ある程度巻いた上でその3本のね木の間を通すんですこの縦にさっきぐるぐる巻きしたやつを、えー、なんていうんですかねぐるぐるした巻きしたやつをこういうふうにちょっとこう縛ってやるんですね、えー、さっき横向きにぐるぐる巻きしましたよねで今度木と木の間を通して縦巻きに入れるんです もうそれだけででいいですそうすると若干、えー、ロープの隙間ができますのででまたこういうふうに三脚ができると。でミンチ三脚端っこどうするのか端っこはまた適当でいいんですあくまで適当が大事なんですけど、えー、例えば、えー、一周巻いてまたさっきみたいに型、えー、蝶々結びみたいなねこうやるとかもう全然 OK です。ということで、えー、ねしっかりとこんなふうにねあの ぎゅうぎゅうに巻いたのに、やっぱりね。広がるんです。上から押したりすると。まロープ縄って多少伸びますしね。あのいくらぎゅうぎゅうっても人間の手でぎゅうぎゅうにしてるだけですから、大きな力がかかったら当然緩むんです。ということで、緩んだ時にちょうどいいぐらいの。この足の開き方になるような開き方を探してやればいいです。ね、3本束ねて巻いて、あとは開きやすい木を開きやすい方向に広げて、上から押さえてやるとしっかり固定する。簡単です。 はい。 冷たいから遮熱板いらんでしょう。ネ、まあね、バーナ二ー本あるとね、同時にできるからね、大きいよね。 もう。 おの、えー、白飯、白飯えーまあ、保存食ですねで。これ開封して、えー、脱酸素材とスプーンを取り出して、えー、袋の底をよく広げて、お湯の場合は、注、えー、水栓160ミリリットルまで注いで、かき混ぜてで、袋のチャックを閉めて15分待つということですね。 はい、え水の場合だとうんと60分でできますよっていうことですけどねまあお湯を沸かしますんでお湯でやりましょうはいえー、アルファ米うるち米国産で 100g 入ってますうんということですねこれでカレーを作ろうと思いますカレーの方もねもう出来上がってるこのえ稲葉の深煮込みカレー中辛常温でも美味しいと、まあ、温めなくても美味しいですよと 書いてますけどまあ当たり前だねということで、えー、これをねなんかの ど, どうにかして温めて、えー、かけて食べようと思います思ったんだけど直接これでいけるんちゃうかなまああの自己責任であの缶詰ってね、えー、直火ダメですよっていうのが普通なんで、えー、書いてますかねどっかに。 缶のまま直火や電子レンジで温めないでくださいと、まあ、書いてるよね、はい、だからねダメなんです、まあ、この辺はねもう自己責任です缶によってはねあの有害なものが出るからダメっていう場合もあるんでねまあそう考えたらなんかこういうクッカーとかでやった方がいいかなクッカー使おうかなせっかくだから使いましょうちょっとね最初に水で湿らした方がいいと思います 汚れがね取りやすくなるのでちょっと水を入れます水っていうか今沸かしてるお湯ねちょっと入れてお湯は切ってこうやってから入れると割とねよいしょあとで掃除が楽缶、はい、のままやろうかと思ったんですけどたまたま今日はあのスノーピークのね ちょうどいい器をたまたま持ってそれがたまたま目の前にあるのでまあたまたま続きであったので使いますんん固いこういう感じですね 早すぎるこれくちゃ早いこれは何でも早いそんな超強みでもないもうん、いいねめちゃくちゃ早かった 早すぎるまだ赤いできてない熱くないのがすごいよね取っ手がねよしこうしとこうはいということで開けましょう こうなってるすねスプーン脱酸素材でそこをよく広げてよく広げてるかもとと広がってて別にいいじゃんでこの中のまたあれだね注水線が見えないパターンあの線のところめがけて入れればいいということで沸騰待ちです いたいたよしよしじゃあ行ってみましょうこれをね水入れすぎるというミスだけはしたくないからねあの線がね見えなくなるんだよね途中であとねこのポットはね湯切りが悪いからねいきますよ これぐらいだ よ, しよく混ぜますよく混ぜて混ぜるつってさ沸騰してるからさ指入れるわけに関してはで閉めますはいえで15分待ちましょうはい15分です はい、えー、ということで15分経ちましたので開けてみようと思いますまあねこのおにしはね、まあ、過去にもねやってるんですよ美味しいんですよ、まあ、なんか半分開いてましたけどねほらほらいい感じでしょねちょっと柔らかいかな今日水多かったかなもしかしてうんちょっと柔らかいかな 水多かったかもしれない。注水線ぴったりにしたつもりだったけど、ちょっと勢い余って多かったかもしれない。まあいいや。こんな感じでね、あの、そこにお湯が溜まってるとか言うことはないので、少なくとも。全部吸い込んではいます。はい。結構ね、量が多いんですよ、これ。ちょっと開けとこうかな。で、カレーを今日は、 いただこうと思いますよいしょこれねさっきあっためたんだけどもうちょっとぬるくなっちゃったかなこれ別に鍋敷じゃないんだけどちょうどいいねはいということでいただきます この、ね、稲葉の深煮込みカレーあの中辛あの美味しいですね美味しいです十分十分うんな何の何に似てるかってよくわかんないけどねまあまあよくあるレトルトカレーの味、うん、十分美味しいです、まあ、こういうとこで食べると何食べても美味しいんだけどね ではね、ロープ巻く時の、えー、しまい方、片付ける時の、えー、とこういうふうに端っこを持ってこれもね適当なんですけど、ねえー、端っこなるべくこうまあ い, いやどうでも<笑>やってるとそのうち分かってくるんですけどで、えー、と直径がもう5ミリとか6ミリとか1センチ内で長さもまあ5メートルとかね、えー、6メートルとか。 10メートル以内ぐらいだったら多分ね、このやり方が一番簡単じゃないかなと思うのは、ある程度こう長さがね、最後が来るところまでやったら、えー、さっきのこの端っこね、ここを、えー、持って、で、そのもう一頭の端っこの方でぐるぐるっとこう巻いてやります。巻いてやります。で、この こ, こいつの、見えにくいかな こいつを引っ張ったらここのループに繋がってるのでここのループが締まるところ、ね、ここに端っこ入れてやってで引っ張るとよいしょ抜けないというふうになります解くく時はここを引っ張ってやれば簡単に解けるということですねはいこれ一番簡単じゃないかなと思います ポイントっていうのはないんですけど何回かやってるとね最初にここの端っこを持つときになるべく長く持たない方が一発張にダラーンとならないぞとか、まあ、コツっていうかね、まあ、より綺麗にしまうコツなんかはね身についてくるとは思うんですけどまあまあコンパクトになればいいんでねこんな感じですはい、えー、こういうね あの使ったやつね縄ば子でこういうのはの持って帰っといたらねあのいい薪になりますのでもともと倒木、えー、倒れて乾燥してるやつですから減ってもね多少ねやっぱ水分含んでるんでねさらに乾燥させた方がベストではあるんですけどねまああの山も景観も良くなりますしなんか散らかして帰るの一番よくないんでねこういうの持って帰った方がいいと思います。